なので、私は彼女のために行きたと思いま なかったずいぶん待たしてくれるじゃねえか偉くななったもんんだなキリクマラ申し訳ありませんクのかよな カメラのに使ったやかを頼んだ金金ししから組に連絡があってな金貸し ううグリジットの社長だいや、no? あの社長に頼まれて敵ぶっ殺したのはおめえだろうもっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったがな<笑>たかが30万程度の小銭の取り立てで本性が下手打つとも思っていなかっただろうからなはあな金貸しとはいえ 同情するぜまあそんなことはどうでもいい理由がどうあれ肩をやっちゃったってことはどう幕を引くかだがちょっと待ってください俺 は, 俺は自を出すにやり安心しろ肩も借金まみるのクズだ臭い飯にしやちにんくば肩を収まる肩を収まるつかまれた なあ殺しの方はそれで女将と手打ちするとしてそれよりもんだあの場所からどう瞳をそらすかだがそうだな。 に<音楽>あの場所ってどういう意味ですかとぼけんじゃねえわおめえが死体を捨ててった場所だ。おいけるよおめえよりによってなんであの場所でやったんだえまさか風間のカジロの指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って なんで、おやつさんの名前が出てくるんですか。聞かれたことだけに答え。な<笑>んであの場所を選んだカジロの指示じねえのか。<笑><笑><笑>それに。チャカはどこで手に入れた。それも頭から渡されたのか。チャカ。一体、何の話をしてるんですか。 俺は銃なんか持ってませんこのたに誰んで見つかったは痛つら誰いいかがつかっらか見つかったら誰かが見つかったら誰かつたら誰つかったら誰かが見つかったら誰かつかったら誰かが見つかったら誰かかったら誰かが見つかったら誰かがったら誰かが見たが見ったら誰かが見つかったったらった 本当ですもしその話が本当だとしたらお前は誰かにはめられたってことになるそうだな間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるがどうしますか嘘に決まってんだろタグは荒木ギシがって。<笑>てテメェみたいな下っ端はめて誰が得するってんだ<笑>あおおキリー もう一度聞くなんでわざわざあの場所で詐欺を起こしたの金貸しからの指示だったんすあの場所に相手を呼び出すから少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって今言ったこと間違いねえなええどうやら金貸しから話し聞く必要がありそうだな とはいえうちの国があの殺しに関係していたというのは事実だ。しかも場所は場所だ。この間、あっちの仕事に支障は出ちまい。どうする？答えは一つだろう。 が何がなんだかわかんねえってつらだなええ例の死体が見つかったあの場所はなあそこは通称空の一つぼって厄介な土地なんだよお前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな 道島組長から俺ら頭御三三人に命令が出てたんだどんな手使ってもその殻の一つを手に入れるとは殻の一つ粒針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一つもの空き地だそれを親父が欲しがってる親が欲しがるものを差し出す ようしたあ、らいいのか おやつさんとどんな関係<笑>あんな人は別の意味もあってな。道島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美おう、ふの風間の頭の後、道島組、次期若頭にのポスト。 つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一つぼじゃねえってことだまあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたがその顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだなちょっと待ってくださいそれじゃ風間のおやつさんは おやさんはどうなるんですさあな、うん、だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭打つとまめだろうおまけ に, にガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ肩をぶち殺してまったとあっちゃきっちりけじめつけないとないいやンンおやさんは関係ないそれで俺も 殺しはやっていませんポリシーはペレチェンのキャッシュクスタンタペットそういうことはサツに言つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうなサツには今日中に実施ろよそれと円骨めどけやお前も極道なら に挨拶しとかねとが通らぞううってんんみ Fantastic. Yes.、Hmm? <laughs> Huh? Está m i l l o n está no oí pacotapela. l l a Ah a a a e o b なあイエそうだな プロペラやこっちだ。 かわいく見れてるなぁ、実は、ドンスうート。 I'm just... Yeah! on、oh, there. Taitoja. Jaa, näin oli kättä pidempään niin sanotusti. Ole kunnoa... Tojima-kominu Kirjo Kazma da. Toko kredittono ssächo nii. Ore o hameta rei o ii nii ta. うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、キリュウさん。じゃあ、お前らは殺しにしてうん。あ会う気させてやる。この人数相手に、あんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道上げねえかシンプル I'm ready. Mä näet uutin isää. Katastekko kotoa niistä päivää. Mä näet uutin isää. 少しずつ撮ってくるわねえっと信じられないまさかここまでたどり着くかよあとはあんただけだ社長じっくり話を聞かせてもらう話何の話だ今さらとぼけだって時間の無駄だなぜ俺をはめた あんたの目的は何だおい、近づくなくくく わ, わかった全部話すだからちょっと待ってくれ俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。 そいつを頼んだのは誰だ そ, その人ははっ、あ、クゼノ兄貴あああんたが俺を何の話だねえ社長さん<笑>おま桐生 お前何殺に失するように言ったはずだろう寝ぼけたことやってんじゃねえぞ<笑><笑>あああやっぱちょっとなまってんな現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ社長さん ちょっと外してもらえませんかこの若いのに説教しねえとなんねえもんでねごゆっくりポッタキーパエリア見やへれ パパンビハンティアラうめえぞそれいい機会だお前とは一度腹割って話してと思ってたからよおめえと錦山 ななんだってな風間の頭がやってる施設の出なんだろう確かひまわりとかいう養護施設だ<笑>極道なんてまともに育ったやつの方がすくめえ孤児だからって恥じる必要はねえぞただな 風間の頭もえげつねえ真似をするよなどういう意味ですか拾ってきたガキに育てた恩着せてよ今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか、うん、おめえと錦山、no. 頭のためなら命も惜しくねえってよこういうの洗脳っていうのか そそろそろ本題に入ってもらえませんかクゼの兄貴あんたの話はさっぱり先が見えねえキリウお前風間の頭をスパイしろ何殻の一粒の話はしたなそれさえ手にすりゃ俺が次の若頭堂島組の後で。うん だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを俺の中の頭が握ってやるある情報ああお前そいつを頭から探り出せうまくやりゃ組での将来を俺が約束してやるああなるほどお前に裏切られるとは思ってねえからな 法制員2万5千の登場外その直径同島組でのし上がったとなりゃ大社出世だその例の殺しの真犯人も渡しているやっぱりあんたが俺をはめたんだなさあなただこの話をけりゃおめえは確実に無所域だ 俺に着くかもう先のね風間に着くか好きな方選べだが返事ジは今だこの場でしろくせな兄貴なんだあんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが全然器じゃねえよ そのことも、あんたは何も分かっちゃいね。ガキ、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があるんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょう。皆はパートしてるんだ。<音楽> Tehtävä tässä pelissä Etsi, etsi, puhelin 2 milliä maksaa Szent a rúst tűri aki. Nézzük!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 流だな錦はああやっぱりお前からの呼び出しだったんだな錦お前今どこにいる風間組の事務所だ展開一通りの風間組何でお前そんなとこに今柏木さんと会って話してるなんかいい知恵を貸してもらおうと思ったよなんせ柏木さんはあの風間の親さんの片腕だなるほどなそれより お前の方はどうだったんだもう道島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ…だが…いろいろあったいろいろそいつは直接会ってから話すわかったなら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ実はなお前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだお前…殻の一つもって聞いたことあるか立当だよねクゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな俺もすぐそっちに向かう。